だんだん心惹かれてく自分でも不思議なんだけど何かあるとすぐに徐々に電話したくなるうりス